みなさんこんにちは岐阜大学の小山です今回は地区防災計画についてお話しします自然災害は外力としての自然現象地震や台風、豪雨などとそれに見舞われる人間社会の両方の状況によって被害程度が左右されます同じ規模の地震でも古い家に居住する高齢者ばかりの地域と 新しい家に居住する現役世代が多い地域では被害もその後の対応も随分変わってきますよね自然災害を引き起こす自然現象と人間社会をそういう目で見てみると地震はいつ起きるかわからないので人間社会の側の状況がダイレクトに影響しそうですね風水害土砂災害については気候変動によって極端現象 すなわち大きな被害を引き起こすような大雨などが起きやすくなることが予想されています一方で人間社会はどうでしょうか日本では少子高齢化と社会システムやインフラの老朽化が進んでいますがこれは災害に耐える力として見た場合には被害を増大させる要因として働きそうですこのように自然現象、社会的状況は今後 自然災害によるリスクがますます高まってくることを予想させますだからこそ地域における被害の軽減被災後の早期復興のためにはその地域、集落にいる人みんなの助け合いが必要になってくるのですこれは岐阜県の将来推計人口を表したもので横軸が年、縦軸が人口を表しています 赤色が75歳以上の後期高齢 者, 高齢 者, 高齢者に着目すると2025年くらいまでは人数が増えますがそれ以降はほとんど増えませんしかし年々人口が減っていきますので人口に占める後期高齢者の割合は増えていきます 高齢者全体で見ると2050年には高齢者率が 38% まで達することが推計されていますこのような中で大災害が起きるとどうなるでしょうかこちらは岐阜県の将来推計人口とそのうち土砂災害警戒区域特別警戒区域に居住する人の人口を表したものです赤色とオレンジ色を足したものが 土砂災害警戒区域特別警戒区域内の人数を表していますこれを見ると土砂災害警戒区域あるいは、えー、特別警戒区域に居住している人の人数は年々減少していくことがわかりますこれは土砂災害の危険地域は中山間地が多いため中山間地の加速化が進むということでもあります では、土砂災害の危険地域に残っている人たちだけに着目するとどうでしょうか。赤で示しているのは、土砂災害の危険地域に居住する高齢者の人口です。2020年以降、ほとんど変わりません。しかし、土砂災害の危険地域に居住する人全体の人数が減少するので、 土砂災害の危険地域に居住する人の中の高齢者の割合は年々増加し2050年には 41% になると推計されました今度は浸水区域について見てみましょう赤色とオレンジ色を足したものが岐阜県における浸水想定区域内人数です岐阜県における浸水想定区域は主に都市域ですので 割合として見た場合には年々浸水想定区域内に居住する人の割合が高くなっています2050年には 55% になると試算されましたでは浸水想定区域内の高齢者の割合について見てみましょう全体的に高齢化が進みますので浸水想定区域内についても高齢者の割合が年々増加していきます 2050年には37にはなると試算されましたもちろん高齢者といってもお元気な方はたくさんおられますのでこの人数がすべて養子縁者になるとは言えませんここで年齢と介護が必要な方の割合について見てみましょうこれは年齢性別別の介護給付費受給率を見たものです 横軸が年齢、縦軸が受給率ですオレンジ色の折れ線が女性、青色の折れ線が男性を表していますこれを見ると65歳から79歳ぐらいまでは介護給付費の受給率が 10% 程度ですが80歳を超えたあたりから介護給付費の受給率が年齢が上がるにつれて急増していきます 95歳以上ににななると、女性の男性ののの男受給率になっています。こういったデータから皆さんの地域の年々の推移を考えてみるとどうなっていきそうでしょうかおそらく時間が経てば経つほど状況は厳しくなりますので先延ばしするよりは今から将来を見据えた対応を始めることが 無理のない対策を実現するためににも大事になってくると思いますこのように自然現象と人間社会の状況を考えると自然災害のリスクは年々高くなっていくことが予想されます。そんな中、自然災害から命を守るためには講座を通じてお話ししてきたように危険地域に住まないこと危険地域の危険度を下げること そして、早めのののの避避難難実現や避難生活の環境の劣化を低減すすることが大事になってきますそしてそのような対策を考えるとき、地域の中での協力関係を作りながら実現することが、無理のない対策実現に向けて有効であることもお話してきました。これを実現するた め, にための仕組みの一つが、地区防災計画です。 では、ここから地区防災計画については内閣府の「みんなでつくる地区防災計画」のホームページに地区防災計画のガイドラインやたくさんの情報がありますのでそちらも参考にしてみてくださいまず地域と行政の防災対策の特徴と役割分担について考えてみましょう 地域住民に着目すると災害が発生した時遠方からの支援は到着に時間がかかる一方でそこに住んでいる人はそのまま 即,、えー、即戦力になります自分のことについては自分がやると決めれば何でもできます誰かの許 可, 許可や合意は必要ありませんつまり即座の意思決定と実行が可能です 地域には町内会などの組織がすでにありますので防災についても地域コミュニティの枠組みで物事を進めることができる場合が多いです一方でこういった組織がない地域では防災について地域で考えるための受け皿を作るところから始める必要がありますそこに住んでいる人で考えるわけですから平常時から災害時災害後まで継続した関係性や 協力関係の構築が可能となりますまた行政あるあるですが行政は行政界をまたいだ対策を行うことが難しいです地域は行政界とは無関係に地域の関係性で動くことが可能です行政に着目すると市町村職員の数はおおむね住民100人に対して1人です災害時には 被害状況の把握や復旧、被災証明の発行など、行政としての災害対応業務もありますので、情報提供はできても、住民一人一人の避難や救助、支援を行政職員が全て担うということは無理があります。また、一人一人に合わせたきめ細かな対応も難しいでしょう。命を守るためには、安全な場所に居住することが大事だといっても、 行政が住民を強制的に移住させることは原則としてできませんまた行政は原則として行政界を超えられません市境などの場合であれば居住する市でなく市境の向こう側の市町村に避難した方が避難しやすい場合も あ, りあると思いますがこのような行政界を超える対策を行うことは行政には難しいという現状があります 一方で行政は仕組みづくりや連携のための場の設定専門家の紹介関係者を集めたり広報支援を行うことができますつまり実効性の高い防災対策災害対策を実現するためには地域が主体で考え動き行政は地域が動きやすくなるための支援を行うという役割分担で進めるのが有効です こういった状況も踏まえ、平成25年、2013年の災害対策基本法改正において、地域コミュニティにおける協助による防災活動の推進という観点から、地区防災計画制度が設創設されました。地区防災計画は地域住民が作成します。また、内容についても自由です。地域の防災に関するどんなテーマを対象にしても構いません。 また、地区の広がりも自由です。町内会だけでなく、小学校区など、その地域に合った広がりで設定することができます。地区防災計画の基本的な考え方は、地域コミュニティ主体の計画であること、地区・地域の特性に応じた計画であること、継続的に地域防災力を向上させる計画であることです。 地域コミュニティ主体の計画ということで地域で計画し行政に計画提案することができます市町村の防災会議で認められれば市町村の地域防災計画に作成した地区防災計画を位置づけることもできます地区地域の特性に応じた計画ということで地区地域の特性例えば地区の広がり 地形、産業、住民、住まい方などに応じた計画や地域のニーズに応じた計画を作ることができます継続的に地域防災力を向上させる計画ということで地区防災計画の中に計画の遂行と訓練での実践それに伴う見直しの流れをタイムスケジュールとして入れることで継続的な実践、見直し 改善のサイクルが実現できます地区防災計画を作成する目的はただ防災のためだけではなく地域防災力を高めて地域コミュニティを維持活性化することなのです地区防災計画を地域防災計画に、えー、規定するためには地域で作成した地区防災計画案を 市町村の防災会議に計画提案し市町村の地域防災計画に位 置, けて位置づけられるかどうかを審議してもらいますここで認められれば提案した地区防災計画案が市町村の地域防災計画の中に規定されます地区防災計画はその地区の人が主体になって作成します地区の広がりは その地域の事情に合わせて決定します。既往の事例では、地区防災計画を作成するときのコアメンバーは、管理組合役員、町内会役員、自治会役員などのケースが多くなっているようです。地区防災計画を考える際には、民生委員、福祉委員、消防団、保健師、地域の防災リーダー、災害ボランティアなどの 関係すすする多様なななな人に参加してももらうことでで住民だけでは気づかない問題やや対策なども考えやすくなります地区防災計画を考えるといっても最初はどうやって進めたらいいか何を対象にしたらいいのかというイメージがつかみにくいこともあると思いますそのため早い段階から行政関係者や専門家に解説アドバイスをしてもらうと良いでしょう もし専門家に心当たりがなければ、行政や大学の防災研究センターなどに相談すると紹介してもらえることがあります。では、地区防災計画の作り方を説明します。愛知県岡崎市では、各地域で地区防災計画を作成しやすくするために、地区防災計画策定マニュアルを作成し公開しています。 ここではこのマニュアルに従って説明しますこのマニュアルでは地区防災計画の検討会をワークショップ形式で実施しおおむね1年間で計画をまとめるようなやり方を説明しています地区防災計画の策定フローはおおむねこの図のような感じになりますまず地区防災計画の検討会 ワークショップ実施のための下準備を行い次に住民の意識啓発町の防災上の課題の抽出課題に対する対策と今後の活動計画の策定対策のまとめなどを行いますこれらはワークショップによって実施しワークショップの想定実施回数は最低4回1回2時間程度とされています。 次にワークショップでまとめられた計画を冊子にまとめます住民への周知は配布するだけではなく説明の機会を設けるとよいとされています最後に防災訓練などの機会により計画が実際にうまくできるかどうかをテストしてみますその結果によって計画の見直しを行います毎年の防災訓練を活用するなどして 継続的な見直しを行うことが肝要ですまず1番目の事前準備として計画対象地区を決定します対象地区が決まったら地区特性の把握を行います具体的には地形や気候風土などの自然特性と人口比率、住民の気質 地域のつながり、産業などの社会特性などについてまとめます次に、地区の災害特性を把握します具体的には、対象地区で起こった過去の災害や被害状況について調べますまた、対象地域の過去の被災状況だけではなく対象地域と類似点のある他地域の過去の災害や被害状況を知ることで 対象地区の災害に関する認識が深まりますそして実際の災害時の状況と対策を調べますこれは防災研究者や災害 NPO ボランティア団体などからお話を聞 く, と聞くなどするのもよいでしょう次に現状把握を行います具体的には地域の決まり事など既に決まっていること 今後検討が必要なことすでに決まっているが改良が必要なことについて把握します地域の決まり事を無視して計画を作ってもうまくいきませんので明文化されているものもされていないものも含めて地域の決まり事を踏まえた検討は重要です次にワークショップ準備を行います具体的には日程 場所参加者を決めます場所は集まりやすく模造紙を広げて作業できるようなところが望ましいでしょうワークショップの企画資料準備実施記録作成次回の企画という一連の段取りを考えると1か月に1回というのが目安になりますただし1年間に4回やることを想定した場合 1か月に1回とするとそれだけで4か月必要になりますので全体のタイムスケジュールに注意しておかないと年度末までに計画が作れなくなってしまいますワークショップ用の物品としては名札マジック付箋紙模造紙サインペンテープマグネットカメラなどを準備しておきます準備ができたら告知を行い ワークショップ当日はアンケートを実施しますアンケートはワークショップの中で検討したい項目や地域の取り決めなどワークショップの参考情報を収集するために活用しますフローの2番目のワークショップの実施について全4回のワークショップの構成例を示します第1回目は まず、代表者の挨拶や本日の議題の説明などを行い次に地区防災計画ワークショップの開催に向けて事前に行っていたアンケートなどがあればその結果報告を行います次に地区防災計画の趣旨説明を行います具体的には地区防災計画を作成する必要性などについて説明しますそして意識啓発のための基調講演を行います具体的には 地域力を防災に生かすという趣旨で行政職員、大学教員、防災系 NPO、災害ボランティアなどに話題提供をしてもらいます次にクロスロードゲームを行いますクロスロードは避難所に1000人避難しているのにパンが100個しかないとき避難者にパンを配るかどうかといった災害時のジレンマを追体験し災害時の対応について考えるゲームです 最後にまとめを行います具体的には次回日程やアンケートなどの事務連絡です第二回目の構成例は以下のようになりますまず導入として代表挨拶や前回の振り返り本日の議題などについてお話しします次に町のいいところ、足りないところ、危険なところなど地区の課題の抽出を行います 次にに災害需要訓練を行いまますこれは第一週にお話し し, ましたね地震想定なら揺れの大きさや危険なところ例えば落ちそうな橋ブロック塀古い建物要配慮車、火災危険地域など利用できる場所資機材や事業所などそういった資源の把握風水害土砂災害想定なら 危険区域の確認やタイムラインに応じた避難場所への移動シミュレーションなどがあるでしょう次に課題抽出や頭上訓練で抽出された課題について優先順位付けを行います最後にはまとめです挨拶や次回日程、アンケートなどの事務連絡を行います第三回目の構成例は以下のようになります まず導入として代表挨拶や前回の振り返り本日の議題などについてお話 し, します次に避難所運営ゲームハグを行います避難所運営ゲームとは避難所に続々と避難してくる人を避難所のどこに入ってもらうかそれぞれの人に必要な配慮大臣の視察やマスコミの取材への対応送られてくる物資の対応など避難所の状況を仮想体験することで 避難所の運営について考えるゲームです次に地区防災計画の検討を行います第2回目のワークショップで決めた検討優先順位を参考に未検討項目の検討を行います最後にまとめです挨拶や次回日程アンケートなどの事務連絡を行いますなお全4回で終了しない場合には最終回までは 避難所運営ゲームを除いたプログラムで実施します第四回目の構成例は以下のようになりますまず導入として代表挨拶や前回の振り返り本日の議題などについてお話 し, します次に地区防災計画の検討を行います例えば基本方針として大切にしたいことなどを決めます 短期目標と長期計画として得たい成果目標と短期的には実現が困難であるが中長期的に実現したいことなどを検討します計画の見直しについてまず誰が地区防災計画を管理するのかを決めます次にどのような機会に誰が見直しの号令をかけるのかを決めます 見直しは、防災訓練の前後に行うのが望ましいとされています。年に1回は、見直しをすると良いでしょう。今後の活動についての検討として、今後対策が必要な課題は何で、どのような活動を実際に行うのかを検討します。誰がいつやるかまで決めるといいでしょう。最後にまとめです。挨拶や今後予定、アンケートなどの事務連絡を行います。 フロー3番目ののの計画の確定と周知防災体制の維持継続についてですまず、計画の確定についてですが、ワークショップのまとめの状態では、実施するにはもう少し検討が必要というような項目がたくさん含まれています。こうした項目に関する最終調整をコアメンバーで行います。地区として本当に実施するのかどうかを確認し、計画を確定していきます。 計画の周知については、地区の総会など、住民が集まるタイミングで説明の時間を設けたり、回覧板などを活用して周知します。防災体制の維持継続については、防災訓練などの機会を利用して、計画が実際に実施できるかどうか、チェックする機会を作りましょう。出てきた問題や課題を踏まえて、地区防災計画を継続的に見直していくことが重要です。 フローのの番目目は、見直ししととと改善のサイクルを回していくといくうここでですす。ね。こちらが目次案です先ほどご紹介した計画の策定のやり方4回のワークショップの構成とこちらの目次案はあくまでも例ですのでこの通りにしなければならないということではありませんこちらを参考に皆さんのご自身の地域であったやり方 あった目次を考えていっていただけるといいと思いますここで取り組み事例を紹介したいと思いますえな市では2016年に全国に先駆けて市内13地域すべてで地区防災計画の策定を実現しています取り組みプロセスは次の通りです 平成27年、2015年から江名市内全13地域でそれぞれの災害特性に合った地区防災計画を策定していますまとめやすくするため基本的な考え方、地区の特性、防災活動の内容実践と検証という項目立てを行ったテンプレートを市の方で作成し これを参考にして計画にまとめるようにしていますメインアドバイザーは兵庫県立大学の室崎義輝教授であり計画策定のサポートを江名市防災研究会が担当し行政は遂行のための支援を行うという役割分担で進めています江名市防災研究会というのは江名市の地域住民が主体となって防災活動や啓発活動を行っている組織です 毎年一回の取り組み発表会を開催し、13地域が相互に情報できる仕組みにしています。地区防災計画策定事業の成果としては、次のようなことがあります。まず、各地域では、地区防災計画策定により防災訓練が劇的に変化しました。それまでは、行政の訓練ストーリー通りの地震防災の訓練を行っていましたが、 防災計画の見直しに防災訓練を活用するようになったため地区の災害特性に合わせた訓練への転換が進んでいますまた地域全体で取り組んだことで地区相互に他の地区の取り組みの参考になり住民同士の交流や刺激にもつながっています取り組み発表会はお互いに励まし合ったり隣の町よりいい取り組みをしたいと考えることで年々改善が進んでいます 地区ごとに計画を考え、進められるようになることで、次女から共助へのアプローチが進みかけています。その一つとして、4カ所の地区で避難所運営が展開できるようになり、共助による地域防災力の強化を図れる仕組みづくりが出来上がってきています。13地域の地区防災計画は、江名市防災会議にも提案、承認され、江名市地域防災計画の中に位置づけられています。 各地域では毎年防災訓練などの機会に計画が実現可能かどうかのチェック見直しを行っています。ここに取り組みを始めてからの防災訓練の参加率を上げていますが地区防災計画の取り組みが始まった平成27年度、2015年度には防災訓練の参加人数が2万860人参加者率 39.7% 参加世帯一万一千二百九十五世帯。参加世帯率五十七点六パーセントとなりました。その後、平成二十八年度。二千十六年度。平成二十九年度。二千十七年度と。毎年参加率が上昇しています。地区防災計画は。作成のためのプロセスそのものが。地域の特性を知り。 災害に備えるだけではなく、平常時の連携強化にもつながれ、つなげられる仕組みになっています。ぜひ皆さんの地域でも作ってみてください。岡崎市の策定マニュアルや。内閣府のホームページには。他の事例や詳細についても説明がありますので。そちらも参考にしてください。以上で本講座はすべて終了になります。この講座で学んだことが。皆さんの命を守ったり。 防災のための活動に少しでも活用できると幸いです。